次に田村智子君の質疑を行います。日本共産党 の, 田 村, 産党の田村智子ですえ。10日の参考人質疑で、柳瀬氏は、総理秘書官として官邸で加計学園と面会し、獣医学部新設についての要望もお聞きしたと、そしてその場に、関係省庁から出向中の職員も同席させていた、これらのことを認めました。また。 獣医学部新設の進捗状況について、自分の方から内閣府に質問したことも認めて、その際に、加計学園の要請を伝えた、内閣府に伝えた、このことを否定しませんでした、総理、これらの事実は、柳瀬さんの答弁は、客観的に見て、加計学園の要請について鑑定が動いていると、関係省庁に示したことになると思いますが、いかがですか。 安倍内閣総理大臣特プロセスは、ですね民間有識者が主導して進められるところでございますが、先の 参, 議参考人質疑においても、ワーキンググループの八田座長から、柳瀬元秘書官から何の働きかけも受けたことはないこと、また、面会の半年以上前の時点ですでに民間人ペーパーで獣医学部新設が重要と明示されており、面会が 民間有識者の議論に影響を与えたことは一切ないことの発言があったと承知をしており、まあ、こうした観点からも問題がないというふうに考えております田村智子君質問に答えてないですよ、柳瀬さんのこの行動は、関係省庁に対して、官邸がこの獣医学部の新設の問題で動いているよと、このことを示したことにならないかと聞いてるんで安倍内閣総理大臣。あののそそもそもですね既に、えー、この柳瀬、えー 書官がですね、当時の秘書官が会う前に、ですね、今申し上げましたように、まあ、だから申し上げたんですが、面会の半年以上前の時点ですでに民間議員ペーパーで獣医、えー、学部新設が重要と明示されており、えー民間えー、面会がですね、民間有者の議論に影響を与えたことはないわけでありますが、す、ま、で、あ、にその中においてですね、 えそうい う, ふう民間人ペーパーが出され、えこれに対応する形で私が発言している中において、えー、柳瀬、えー、所管がですね、そういう方向の中で、えー、面会をしたということだと思います。田村智子君。その民間人ペーパーで示された重要項目というのは、23項目もあって、だけども、柳瀬氏が動いたのは獣医学部新設のことだけなんですよ。だって、あったのは加計学園だけですよ。 事業者の関係で、国家戦略特区の事業者の関係で、そして内閣府に説明を求めたのも獣医学部の新設についてだけだったんですよ、だから官邸がこのことで動いているというメッセージに、これ、なったとしか言いようがない、そしてね、これは総理からの指示、総理への報告なしに、いわば特出しで個別の案件で動くなどということはありえないっていう指摘が、秘書官の経験者とか、 官邸の経験者とか、そういう方々から相次いでいるわけですよ、総理、なぜ官邸ではね、じゃあ23項目の中の獣医学部の新設が特出しになったんですか。安倍内閣総理大臣、あの、まあ、さっきの参考人質疑において、柳瀬元秘書官は、ですね、まあ、結果としてご指摘のとおりになっただけで、そもそもまあ人と会うときにですね、<笑> 国家戦略特区の関係が関係会の中でえりわけて面会したわけではなく、時間の許す限り、東京都の方、エネルギー関係の方、メーカーの方、地方のベンチャーの方など、さまざまな方と会っていたと述べていると承知をしておりますそれあの。ということでございまして、ただ、当然ですね、行政の公正・公平が保たなければならないことは、大前提ではありますが、 秘書官として、現場の行為や生の情報に耳を傾けることが必要と考えることもあるだろうと、このように考えております田村君。それお答えになってないんですよ、さて、いろんな民間人に会ってるけれど、国家戦略特区の関係で会った民間人は、加計学園だけだって認めたんですから、なんで官邸が23項目ある民間人ペーパーの中で、獣医師、 で獣医学部の新設だけで動いたのかとお聞きしてるんです安倍内閣総理大臣。あの、えー、まあそれはですね、このお柳瀬参考人に対して、えー、質問しておられますから、その時も柳瀬秘書官があ、当時の秘書官がですねお答えをしておられるんだろうと思います。あ, のあったのは私ではございませんから、私はすべてそれを推測してお答えをすることは難しいのでございますが、あの柳瀬秘書官はですね、いわば、 アポが入ったということでありまして、他の方々からはです、ね、それはなかっただろうと、このように思います。他方です、ね、担当している内閣府の参事官等は、それぞれの方々と会っているということではないかと、こう思うわけでございまして、柳瀬秘書官はたまたま私のバーベキューの時に、 名刺があった方からですね話がありそういうことに運びになったということで説明をされていると象徴をしているところでございます。ただ大切な点はですね、いわばプロセスについては一点の曇りもないわけでございまして、柳瀬政書官がですね働きかけを行っていないことは発ったこれは座長がですね明確に示しておられるすでに明らかにしている通りであろうと思います。田村智子君。はい。 一言で言でえば説明がつかないってことですよ、説明がつかないんですよ、特出しになったことについて。であの今日ですね、獣医学部の新設が加計学園だけに認められた、その過程で鑑定がどれだけ登場するか、柳瀬氏の国会答弁と、文科省で発見された文書に示されたものだけをまとめました。 2015年、今治氏が国家戦略特区への提案をする過程では、柳瀬氏が加計学園と面会し、内閣府に説明を求め、さらに2度にわたって加計学園と官邸で面会した、そのきっかけは一番上にある2013年5月、安倍総理が招待したバーベキューやゴルフに、加計理事長をはじめ、加計学園関係者が参加をして、柳瀬氏と知り合ったということだと。そして2016年、これは獣医学部新設を決定する直前になります。 9月26日、官邸の最高レベルが言っていることだと、内閣府の藤原審議官が文科省に決断を急がせた。10月21日、萩生田官房副長官が、総理は平成30年4月開学とお尻を切っていたと文科省に伝えた。11月1日特区諮問会議でで決定する案文について萩生田副長官の指示で 広域的に獣医学部が存在しない地域に限りと修分されたこの萩生田副長官が指示した開学時期や地域限定の条件によって規制緩和の穴は加計学園だけが通れる穴というふうになりました公的に示されたものだけでも重要な局面でこれだけ官邸の関わりが指摘をされていますそれでも総理はこの過程で 一度も報告を受けていない、ご自身は関与していないとおっしゃるんですか安倍内閣総理大臣。あの柳、まあ、瀬秘書官も述べていたと思います柳瀬秘書官もそうでありますが、えーまあ、前か前時間も含めて、ですね私から指示をされたり、依頼されたという人は一人もいないわけでございます。こここれれは明らかになっていいるととろでございますそれとこの、えー 2013年のですね、この、えーまあ、バーベキューの時には、あ言えばたくさんの人々がこれ集まる場で、えー、ありまして、秘書官のお家族たちも、えー、奥さんやお子さんたちも来ていて、まあ、渾身の場でございまして、私もいちいち、まあ、紹介等はしないのでございますから、そういう渾身の場で、えー、たまたま面識を得たということではないかと、こう思うところでございます。まあ、そこででで柳瀬秘書がですね、ではあなぜ私に、えーこのえー 報告をしなかったかということでございますが、まあ、秘書官のですね、えー、まあ書官においてはさまざまなあこれ、仕事の仕方があるんだろうと、こう思うのでございますが、まあ、基本的にはですね、えー、まあ私の仕事自体も多岐にわたるわけでありますから、あの分日ざまのスケジュールをこなしていく中で、秘書官が私に報告するのはですね、えー、まあ私の決断、判断が必要になったときでありまして、途中経過についていちいち、 あの私に説明するということは、6人秘書官がおりますが、それは全くないと言ってもいいんだろうと、えーまあえー、国家の一大事、あるいは危機管理が必要なときには、ですね途中経過等も質問を説明するのでございますが、えー、私の場合は、ですねそういう形で仕事を進めていただいているということでございます田村智子君。もう省庁や、ね、愛媛県から、こう総理の名前、官邸の関係者のことがどんどん出てくる。 全然ね、私、それに対する説明になっていないというふうふに思いますよ、で、総理は今日の答弁でも、国家戦略特区はオープンな形で議論を行う透明性の高い仕組みだと、獣医学部新設の決定の過程には、一点の曇りもないというふうに力説をされます、しかし、今治市の提案ヒアリングを行った2015年6月5日のワーキンググループには、加計学園関係者が出席し、発言もしていたのに、その存在自体が、 完全に消されていますそれでも透明性が高いというふうにおっしゃるんでしょうか梶山地方創生担当大臣あの。今ご指摘のワーキンググループの提案ヒアリングは、まあ、提案者から、えー、説明責任のある説明を求める場であるため、提案者以外のものは正式な出席者とはなっておりません。提案者でない加計学園関係者は、提案者である今治市の 独自の判断で同席させた説明補助者にすぎず、会議の一般則に従い、正式な出席者とはしておりません。また、ヒアリングが非公開だったこともあり、提案者による公式な発言と、説明補助者による非公式な発言とが、まあ、混在したと考えられるわけでありますが、獣、ま、医、あ、学部の新設については、諮問会に、区域会に、今治市分科会、ワーキンググループにおいて、民間有識者の指導のもと、まあ、オープンな議論を積み重ねており、ルールに則って、 資料も詳細な議事用紙もすべ、まあ、て公開をしているところであります田村智子君。今の答弁確認したいんですけどね、まずね、加計学園は今治市の判断で同席した説明補助者だと、正式なメンバーではない、だから載せない、じゃあなんでその正式でメンバーでない加計学園が、この日のワーキンググループで発言できたんですか。梶山町創生担当大臣ああの先ほど申しましまたたように非公開であったことから えー、その公式な発言と、説明保障者による非公開、非公式な発言とが混在したと今考えられているという説明をさせていただきました田村智子君。そして、ね、じゃあなんで今治氏の提案ヒアリングは非公開ということになったんですか。梶山担当大臣さまざまな事情で、提案者からの要望があれば、非公開にすることもあるということであります。ただいずれいずずれれ これ、は公開をすす。るとというここであります田村智君これあの八田座長が説明しているのは、競合した、ね、場合に、提案が競合した場合に内容に知られると不利になったり、地元で反対の運動や声もあると、だから非公開にしてほしいと今治医師がお願いして、で非公開になった、八田さん、そう説明されてますね。ということはね、提案者が非公開にしてほしいって求めれば、提案者が連れてきた利害関係者は発言できると。 その上、議事用紙や議事録が公開されても、今度は説明補助員だという理由で、誰が出席したか、どんな発言したかは削除できるってことですよ。これ、とんでもないルールじゃないですか。何でもありのルールになっちゃいますよ。じゃあね、加計学園の誰が出席し、どういう発言をしたのかは、どこに今記録されていて、私たち国会議員はこの事実をどうしたら検証できるんですか。梶山担当大臣 先ほど来申し上げてますように、非公式の出席者ということで、えー、ありますので、説明補助者としての出席者ということでありますので、これは発言も本来は認められませんし、先ほど申しましたように、非公開の中で混在をしたという話をさせていただきましたけれども、その指名につきましても、あの提案者の希望により、それらを掲載することができるという形にしております。 答えになってないんですよ、だってね、その方針決定過程で、どんな議論が行われたのかは、安倍総理はすべて公開されてるって答弁されてるんですよで、公開されたものの中になければ、私たちはそれを知らなきゃいけない、国政調査権があるわけですから、一体方針決定の過程で、ワーキンググループで何が議論されたのか、特に加計学園の誰が出席をして、何を発言したのか。 これは検証しなければならないと私は思うんですよ、どこにその記録が残っていて、どうしたら私たちはその検証ができるんですか。梶山担当大臣。先ほど来申し上げてますように、加計学園関係者は、説明補助者ということでありますので、この議事録については記録がございません。 検証できるんで す, でんですか速記を止めてください梶山担当大臣 説明を補助者の発言につきましては、このテーマに限らずに、す、ま、べ、あ、てのワーキンググループにおいて、発言は載せないということになっております。田村智子君、はい、田村智子君、はいじゃあで。載せないものは、もう検証のしようがないということでいいんですか、検証のしようがないということなんですか。梶山担当大臣。 正式な議事用紙、まあ、正式検と議事用紙、議事録には掲載をされていないということであります田村智子君私たちはね、いわゆる公開されているもの以外でも、例えば情報開示請求などをして、役所に残っているものを見るっていう機会ありますよ。それが国勢調査権じゃないですか。そういうふうに私たちがやろうとしたら、その記録はあるのかって聞いてるんですよ担当大臣、梶山担当大臣。 こ れ, にはこれはルールにのっとってないということであります田村智子君。それどういうルールですか、どういうい意味ですかって梶山担当大臣。あの改めてあの、昨年の12月に明確にいたしましたけれども、これまでもあの運営最速でそういう形にしておりましたけれども、その発言は、座長は提案者の希望に従い、 会議の場合などに、特段の事情がない限り、えー、提案者以外のものの席を売、売席を認めることができる、ただし、その発言は認めないこととするということがルールに書いてあります。違い違いなか 梶山担当大臣規則にのっとって、その資料はないということであります田村智子君。だってね、録音するでしょ、議事録作るとき、ね、録音したものを外の業者で文字起こしやってもらってるって説明受けてるんですよ、そういう録音や文字起こし、これ、開示すればわかるじゃないですか。梶山担当大臣あのこれれまままででももおお答えしててりりすすけれども議議事事要領議事録が全てであります 田, 村田村違う違う違う違う違うすべてじゃないから聞いてるんじゃないかべてじゃないでしょそっち止めてください 田村智子君いいやいやもう一回質問してくださ い, い田村智子君その録音したものとか、文字起こしした即記録のようなものとか、こういうものがあれば私たちは検証できるでしょって聞いてるんですよ。梶山担当大臣あの文字起こしをして、議事録、議事用紙を作った時点で、それらは廃棄をされております、そしてこれがすべてでありますはい梶山田村智子君。 梶山担当大臣のえこの件に限らず、すべてのワーキンググループの案件について同じであります田村智子君総理ね、あなたはルールにのっとってすべて公開するって答弁繰り返してますけど、そのルールは、都合の悪いことはいくらでも隠せるし、消せると、あとで検証もできないと、暗闇のルールじゃないですか。安倍内閣総理大大臣臣あの、これはですね、今、えー、梶山大臣がお答え ささせてていいいただいたただようにまさにまま私が言っっとりりのことをやっているわけあります。それはつまり、ルールにのっとってということですね、これ、お分かりですよ、ね、ルー ル, ルールですから、ルールというのはまさに八田座長がですね、このワーキンググループを始めにあたって、ルールを作ってですね、えー、いわばあこの補助者の発言、えー、ということについては、議事録を作らないということは、これ、梶学園だけがないわけではなくて、えー、このワーキンググループでのすべての、 補助者の発言は、自実力には残っていないということであろうと、こう思う次第でございます。でありますから、こ れ, これがルールでありまして、この加地学園のことだけに特別に扱いをしているわけではなくて、さまざまな、先ほど21つあるとおっしゃいましたよね、たくさんの、たくさんのですね、これは国家戦略特区の案件がございます。それらについてすべて、それはそういう対応をしてきていたと。 いいうことでございますで。今後はですね、そういうご指摘もあったので、補助者については発言させないということにしたということを今、大臣から答弁があったと思います。田村智子君。もうす、ね、べて公開するとかで、透明性の高い仕組みなんて言うのやめたほうがいいですよ、真っ暗やですよ。で次に行きます、獣医学部の新設を一校に限ると決めた過程も全く不透明です。改めてお聞きします。一に限ると、いいつどういう経緯で決めましたか。 梶山担当大臣お尋ねの経緯でありますが、平成28年11月9日の諮問会議において、特例措置を決定した後に、文科省と協議の上、十11月18日からパブコメを開始をいたしました、そのパブコメの結果、約8割の方から、まあ、慎重な意見がございました。 そして同年12月に一向とするよう日本獣医師会から要請があったことを踏まえ山本前大臣から農水大臣及び文科大臣に一向に限る旨を告示に明記することについてご相談差し上げました各省の事務方から各大臣に報告相談をいただき22日に了解を取り付けたところでありますままたこの方針につきましては、 トックワーキンググループ、ワーキングの委員とも相談をし、最終的には1月4日の共同告示に反映をさせている次第であります。まあ、先日行われました参考人質疑においても、八田座長より26年9月に諮問会議の民間議員ペーパーで、この獣医学部の新設が重要であるということを書きました。そして、その後ずっとこの会談が行われたわけでありますが、この会談というのは、その4 月, 6月です4月ですね。この会談が 私ども、医学部新設に影響を与えたとは一切ございませんと答弁をされているところであります田村智子君。ではね、その1校に限るということを1月29年1月4日、共同告示で示したと、それ以前に今治市と加計学園の強力なライバルとなった京都府に対して、1校しか認められないからと断念するように話した、こういうことはありえないということでよろしいですか。梶山担当大臣 事前にそれはないといととうことであります、はい、田村智子君2016年、平成28年10月24日、京都府の山内副知事が、山本厚造大臣を訪ねて、獣医学部新設の陳情を行っています、この時の面会の記録は内閣府にありますか、はい、梶山担当大臣平成28年の10月24日に、京都府の副知事がお越しになりました。 持参された要望書に基づいて、京都産業大学の獣医学部の設置に向けた要請をされたと承知をしております。山本前大臣はその要望を お聞くとともに事務方に対し改めて京都府からの提案内容を精査するように伝えたの伝えたとのとのことであります。まあ担当の地方創生推進事務局においてこの時の要望を含めて京都府の提案内容を精査し必要な検討をこた行ったものと承知をしているところであります。田村智子君、そうすると記録は残っているということですね。梶山担当大臣。 あのこの要望書の写しがございますので、それがを持って記録としております。田村、智子君。すみません、もう一度要望書は残っていると。そして記録も面談のやりとりも残っているということ で, よろしいですか。要望書の梶山担当大臣。要望書の写しを持ってすあのこの記録としております。面会の記録としております。田村智子君。田村、田子君。 この2016年10月24日の面談についての文書を、私たち入手いたしました。そこには、山本大臣の発言として、こう記されています。経過もあり、1項しか認められない。難しい状況なので、理解してほしい。先ほどの答弁では、1項に限ると決めたのは、2016年12月だと。 そのことを示したのは翌年の1月だと言われました。この告示の2か月以上前に、京都府に対して、1校しか認められないと伝えて、断念するように説得していたことになるわけです。経過もあり、1校しか認められない。難しい状況なので理解してほしいと。1校、つまりね、加計学園ありきで、 山本大臣が当時、強力なライバルとして登場した京都府を退けようとしたのではありませんか。梶山担当大臣、そのやり取りについては承知しておりません。田村智子君。だいたいね、これ、面談というのは、これあの西田庄司さんのブログに載ってるんですよ、自民党の西田庄司さんのブログに。で写真見ると、大臣室で座ってお話をしておられるんですね。 そううすするとととね、陳情書しかなないいってことはあり得ないと思うんですよ写真があるんですから、どなたか写真撮った方もいらっしゃるでしょうし、ね、大臣室でお会いしていて、その記録がないってことはありえないと思うんですよ。これやり取りを出してほしいと思うんです。一行に限りと、京都府に伝えていないのかどうか、確認すべきだと思いますが、いかがですか。梶山担当大臣 先ほど申し上げましたように、京都府側のお話の内容は当日いただいた、まあ、要望書の内容とほぼ同一であったため、これらを保存することで、先方の要望は記録をされているということであります。えー、このため、えーと、面談内容を行政文書として、まあ、作, し作成しておりません。田村智子君。あの、写真見るとね、大臣が一生懸命こ う, しゃべってあのこうね、ちゃんと座ってですよ、ただ陳述書を受け取って、ああ、そうですかじゃないですよ。 ちゃんと座ってお話ししている、その写真になってますよ。大臣がお話ししたこと、メモ取らない。内閣府どんな仕事してるんですか。陳情を記録するの当たり前じゃないですか。梶山担当大臣。 あの一般論でありますけれども、要望書を頂 い, いて、それで陳情を受けるということにしております。えその事項の挨拶も含めあの、そういうやり取りであって、写, 写真からで細かいところまで、えー、類推することはできないと思っております。田村智子君。地方公共団体を代表する立場で、副知事が大臣に個別の案件で陳情をして、 で山本大臣は公務として大臣室でお話をされているんですよ、その面談の記録を内閣府が取っていないなんてことありえないから、ね、この間も内閣府は文書がないって言って調 べ, 調べたりね、いろいろすると何か出てきたりはしてるわけですから、これもう一度、当時のね大臣秘書官のその個人的なフォルダーも含めて、お調べになってみたらいかがですか、調べてくださいよ、いよぜひ。 ファジアム担当大臣、えー、当時 の, あの地方創生推進事務局の、えー、特区担当の職員2数目に、まあ、確認をした上で、今日お答えをしております田村智子君。だから、調べてくださいって言ってるんですよ、調べてくださいよ。ね ちゃんと文書があるのかどうか、内閣府っていうのは私たちが委員会で要求してもね、調べないんですよ、それでね、あのはい、あのそれでねか、大臣の指示でなきゃ調べないんですよ、指示してくださいよ。橋山担当大臣、まあ、今申し上げたとおりでありますけれども、まあ委員長を通じてまたご指示をいただければと存じます村智子君、はい、それでは委員長記録の提出を求めます。 えー、理事会で協議をさせていただきます、田村智子君山本幸三大臣もまた、加計孝太郎理事長と直接面談をしたお一人です。2016年8月に国家戦略の担当大臣に就任をして、翌9月7日に加計理事長と面談、このとき、加計理事長から獣医学部を提案しているのでよろしくと挨拶を受けて、公募ですからねと応じた。面談の前日には 掛理事長が安倍総理の友人であるという説明も受けていた、全部国会で答弁しています。そして10月、京都府知事に1項しか認められない、難しい状況だと伝える、こういうのも加けありきって言うんじゃないでしょうか。委員長、関係者の承認喚問はどうしても必要です。柳瀬忠雄氏、藤原豊氏、加計孝太郎氏に加えて、山本耕三議員の承認喚問。 また柳瀬氏の答弁に反論している中村愛媛県知事の参考人招致を要求いたします。理事会で協議をさせていただきます。はい、質 問, は質問は終わります。以上で田村智子君の質疑は終了いたしました。